演武開演開どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらこちら業務スーパーで買った3種類の冷凍ピザを食べたいと思いますこちらとこちらがカ ル, コのカルツォーネで中央のこちらがトーストーピザですねこれだけちょっと異質ですねああどれも一いだけど はい今回はオーブントースでオーブンで焼いております。というわけで、どれもいい焦げ目がついてますね、これだけちょっと薄いですけど、でも、おー、熱くちょっと中身見せたいんですけど、このまま、これちょっと割れそうになるので、もうこのままいきます、ね、ではいただきます。えー チーズっていう割にはこれはどっちかというとあっちの方が強いなちょっと思ってたのと違うなじゃはこちらのトースターピザーいただきますねこれは上に具材がってますの、ね、もう皆さん見えてますよねしっかり泳ぎは全然美味しそうですまあもちろん泣かないといけませんがではいただきますさっきよりもこっちの方が強いなこっちの方がいいかもしれないあ。 進めていくと、あれも出てきたなー。これはいいね。はい、ラストはもう一つのカルツオをね。それぞれが何なのかは最後にお伝えしますね。あとちょっとではいただきます。三つの中で一番バランスがいいかもしれないですね。これ。サクサクとした。食感とこの味、はまりません。 最初に食べたカルツオーネ4種のチーズは4種のチーズと同じよるんですけどちょっとトマトソースのー酸味の方が強かったですねなんかトマトピザとして考えると美味しいのですがチーズのピザとして考えるとちょっとチーズが負けてしまっている感があって物足りなさがあったのが残念でした外側の生地はカリカリしていて美味しかったのですがちょっとその点がマイナスかなということでこちらの点数とさせていただきます続きましてこちらの オースターピザ、こちらは面白いこちらの方がチーズの旨みを感じることができましたねやっぱり中に包んであって焦げ目がないのが表面にあって焦げ目があるのかの違いもあると思います、ね、こちらの方がチーズ好きの方にはおすすめ で, すで食べ進めていくと玉ねぎ の, あの焼いた時による独特な甘さも感じるれでちょっと生っぽい部分もあって美味しかったです、まあ、生っぽい部分はいい部分のかかかどうか分かりませんがで、しっかり焼くと本当に香ばしいので焼いて食べることをおすすめしますね。 というわけでこちらの点数とさせていただきますそして最後に食べたこのカルツォーネス中海風は最初食べた時はちょっとバジルの風味が強くて好みが分かれるかなと思ったんですけどそれで食べ進めていくとだんだんトマトソースチーズパプリカのバランスが良い味になっていきましたね最終的にトマトの酸味はちょっと強いなと思ったんですけどそこにバジルが入ってくるのでトマトソース一色になるというわけではなかったんですなのでバジルが好きな方にはおすすめですねなのでこちらもこちらの点数とさせていただきます 業務スーパーの伝統ピザしい お, いおいしかったです一 つ, つ, つずつのサイズなので1人でちょっと食べたいときがか人もいいですかもしれませんねそれでは夏のコインうものかな海山を海でも山でもコインは祈る時もあれば祈らない時もありますよねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです